はいおはようございます春からでございます本日はですねエピスカイリーセカンドさんというお店にお邪魔しておりましてこの通風鍋とランチでるラザニアのセットに、えー、カキフライをいただいておりますこのねラザニアもね普通のやつよりも一応二点倍の量で通風鍋の方が4人前ですね入っておりますタン通風鍋をじゃあすいませんいただきま す, すまいただきます ちょっとね、お鍋食べると汗かきそうなんで、タオル巻いていきます。<笑>いいでしょう。ってことで、まずはじゃあランチのセットのサラダからいただきます。うん、うま<笑>じゃあちょっと前菜をいただきながら、こちらのラザニアも。ラザニアね、みんな。 見えるかな？で、えー、か。うん、うまそ<笑>うん。うま。 で、ちょっとね、カキフライこういただいたんですけど見えるかなめっちゃね一つがでかいの<笑>見えるかなこれ超でかいうまっうまっ うん2個目はこのソースね、うん、特製のタルタルとうまっそううん、うんうん、めちゃめちゃうまい<笑>うまっうん よしじゃあお鍋っすねお鍋であんきもは引通ってなくてもいけるってことなんでちょっと先にあんきもあそう。見えるかなこのあんきもはいあそいただきますあーうめーお酒飲みたくなります<笑>うん スープ自体にも入ってる。あ、先にスープだけいただきます。あーうまいですね。あーこれあごめんめっちゃうまい。ちなにこの通風鍋は、普段は期間限定な感じなんです。仕入れによって。も あ, あもう常年通して。はい、あ, あ、あの白子が入るんです。 はいはい、こ, この時期だけあっなるほどちょっとそろそろ具材も火入ってきたので具材にはね あ, のあん肝とかを始めてかきとかえびとか海鮮系とお野菜がねたくさん入っておりますあうま<笑>た火が入ると全然あん肝の食感変わりますねうまい うんうん、ちなみにお鍋とかってこれは二人前からですか注文？二、ね、人前からやってます。<笑>多いです。で半分ってことですもんね。もう皆さん。んだいぶアンキモも牡蠣も相当な量する人二人前で。これもあの大げさに持ってるわけじゃなくて、はい、もう通常からこの感じで来るんですよね。 あ、七味あ、ありがとうございますその味変に七味なんかもおすすめだそうですそしたらおすすめのねこの七味かけてみますねこんな感じでございますはいうまそううま、ん、うまいやっぱねスープが濃厚で甘めなんで七味ね ください皆さん。エビも、はい、お刺身用のエビを使ってるので、うん、そのまま食べれるんですけど。はいはい、エビから一番エキスが出るので、それを最初に説明しちゃうと、あ最初エビ食べちゃうなるほどなるほど。これはダメだな。そん<笑>ないようにしてるんですけど。 やっぱりやっぱどんどんこう味が変わっていくというか最初、ね、はもうほんとにあん肝 の, の濃厚さがほぼほぼメインというかだんだん煮込んでいくと野菜の甘みとかエビのうまみとかでまだねちょっと僕カニ味噌を取っといてあるんでこれで溶いたらまた絶対変わると思うんですよでこう鍋でも1から10まで毎回ねこう味が変わってってずっと楽しめますこれはこれめっちゃうまい<笑> 容疑はあんまり良くないんですけど量が量なんでね<笑>ちょっとそろそろ蚊に味噌をどいてみましょう<笑> あ, あ、全然違うわ <笑>全然甘みがスコーンと上がる感じで う, ーうまい、うん、あうま今ねこの締め用のうどんを2玉いただきましたので入れましょうかあ<笑>うまいしはいこれ、うんはい、締めの うどんちゃんでございます。うどんちゃんでしょ。ああ。いや、うん、ね、これめっちゃうまいよ。 頑張っありがとうございます。